よし、ゆきです。こいこいこいこいこいこいこいのこいこいこいこい。恋恋恋恋恋恋恋恋 5倍明治イチゴが濃いアポロを買ってきましたイチゴ5倍ですいつものアポロンの5倍イチゴがぎっしり詰まった美味しさです 濃厚ないチゴ の, の味わいが楽しめます。それでは濃厚なイチゴの味わい楽しんじゃいましょう。 箱あったした。でっかい袋が一つですね。うん、お お, お入ってますね。おおいいですね。 うん、やはりですねこれはですねロケットの先端部に見えてきますよ、うん、きっと灼熱の中を突き進むロケットは熱でこうやって赤くなるんですかねいただいちゃいましょう。 ん, んあ口に入れた瞬間いちごの香りがきましたそして いちごの。爽やかな酸味ですね。うん、で。チョコレートー。でね。結構ね、やっぱりね。普通のアポロよりもね。やっぱね。いちごのね。エキスがね。ぎゅっと。 濃縮されている感じがしますね。うん、あと。いちごの。酸味が効いてますね、うん。あ。あ、でも結構やっぱり。いちごのこのさやかな。酸っぱさが来て。あ、でもちゃんと。いちごの。 ししっかりとした味が来てあーやっぱり普通のアポロよりもいちごを食べているって感じがしますねうんいやこれはねなかなか濃厚でいいですよで でやっぱりこのチョコレートはねまたねうんただやっぱり若干いちごの味がやっぱ強いですねやっぱりね、うん、ちょっとチョコは控えめかなうんでもこれは、うん、なかなかいいですよね、うん、以上 明治。いちごが。濃い。アポロ。いちご五倍。でした。二十八度以下の。涼しい場所で。保存してください。